徳島県の慢性腰痛専門辻生体院長の辻介です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、今回もあなたに自宅でできる痛み治療の方法をお伝えしていきます。またはデスクワークで足がむくんだり、まあ、冷えたりですね、足がぼてっと見えてしまって、見栄えが気になる、ふくらはぎの筋肉が固まって、血行が悪くなってしまうと、冷えて腰が痛くなったり、肩が凝ったり、筋肉を緩めることによって、全身の不調を取ることができます。今回、あなたにお伝えする内容は、ふくらはぎのプロ用マッサージです。 せっかくです、ね、マッサージするにしても自宅でこう軽くお風呂でちょちょちょって揉むよりはそこをしっかりポイントを見定めてやるのとやらないので効果の違いが。 めちゃくちゃゃくあるので今回私がお伝えする自宅であなたにも簡単にできるので普段やっているマッサージとの違いです、ね、を見ていただければと思いますで特に左右ですね片方だけやってむくみの感じ足の軽さというのを実感していただければと思いますのでそれでは今から一緒に実践をしていきましょう硬くなってしまってむくんでる場合にこういう感じで マッサージをされると思うんですね、こうマッサージをしたり、こうやって流したりですね、もちろんこれはこれでいいんですが、下へ下へすぐにこうずれていっちゃうと思うんですね、マッサージをされる場合、これは治療に関してもそうなんですけれども、筋肉をしっかり緩めたい場合に、一回一回こういうふうにやっていくと、本当に凝り固まってしまっていて、血液の流れを悪くしている部分もすぐに通り過ぎてしまうんですね、それだと結局、刺激で終わって緩まないんですね。 実際やりたいのは、このふくらはぎの筋肉を緩めるっていう作業をやりたいので、これがめちゃくちゃ硬いんですよ、ここ。ここを2、30秒間、同じ位置でマッサージする方が、全体をやるより効果的なんですね。なので、私はこういうふうに流すことはあるんですけども、これ、流したら、これ、最初だけです、流すのはもう最初だけ、この指先のここら辺を使って、こう流してあげる、これぐらいのもんで。 えー、あとはポイントを見つけて緩めていくという方法をやります、えー、足の指、測定ですね、と足肺この血行が悪いと、持ち先の血行が悪いと、こっちへも血液が滞ってしまうんですね、1回ぐらいこういうふうに回していってください、10回ずつですね、10回ずつ回していただいて、これは準備運動ですね、準備運動、で次に、手根をぐりぐりぐりぐ り, ぐりと、こういうふうにつまんで、指でぐりぐり動かしてマッサージをしていきますこれかなり痛いです。 かなり痛いんですけども少しこれ我慢してやってみてくださいこれだけで結構良くなってきます、えー、1本ずつでもいいし2本同時にやっていただいても結構ですこの指の付け根をグリグリグリグリマッサージしてみてください大体1箇所10秒ぐらいで結構ですと でこれだけでも 指, の指があった く, くなってきます足 の, この中腰筋という部分ですね、手 の, この指と指の間の骨と骨の終わりですね、骨と骨の終わりぐらいにポイントがあるんですね、これ、全部あるんですけど、これ指と指の間をこう探っていくと、明らかに痛いところがあると思うんです、こうやって上に上がっていくと、その足の部分でこう、指と指の間を上に上がっていただくと、コリコリ痛い部分があるので、 ここへこんでるところから止まるところが必ずあります、ここをマッサージするとめちゃくちゃ効きます、ぐりぐりぐりぐりマッサージしてみてください、まあ、10秒ぐらいで結構です、軽くこうマッサージしていただいて、で次、間、まあ、上に上がっていってもらって、これは2、2 3指です、2 3指の間、これすごく効くと思います、で次に3、4の間、グリぐりぐりぐりぐり、で最後に4、5の間、最後、小指側ですね、ぐりぐりぐり。 痛い人はめちゃくちゃ痛いと思いますで、ここをマッサージしてみてください。で、次に足裏ですね、足裏、測底筋膜っていうのが硬くなってしまうと血行が悪くなるので、かとのへこってへこむところのここの付け根と こ, のいここか、もしくはもう1本、指1本上ですね、ちょうどど真ん中ぐらい。ど真ん中ぐらいを 手をまずかざしていただいて、これだと女性の方だと力が入らないので、もう片方の手でアシストします。で、これで上へ上へマッサージしていきます、上へ上へ。で、やりにくい方はちょっとこう足を引きつけていただいて、やると力が、こう体がぐっと前に入ってやりやすいんですね、こういう感じで。後ろに行くと全然力が入らないので、体は前へ前へ、この指に対して手をかざして、かざして、前へ前へマッサージをしていきます。 こう見るとこういう感じでここに体重を乗せていって手の力じゃなくて体重を使ってマッサージをしていきますでこれだと全然力がいらないのですごく女性の方でも簡単にできると思いますここ一箇所もう一箇所この付け根ですね付け根のとこここがぐりぐりぐりぐり効くと思います 大体 10, 回10秒10回ぐらいで結構です。でそこが終わったらまず、ですね、の一番ペコってへこんでいるところここ、ここは指親指でもいいですし、この手の4本の手を使って、また横、横、横、横という風にマッサージしていただくと、これだけで効きます。ここ、硬くなると、ここ足の扁平足の部分ですね、ここがめちゃくちゃ硬くなるんですね。なので、こいつを上下でもいいですし、横でもいいので、えー、こういう風に。 ぐりぐりぐりぐり10回ほどマッサージをしてみてくださいで。それでは本題のふくらはぎに入っていきます。ふくらはぎのちょうどど真ん中の部分を狙っていきます。ふくらはぎのちょうどど真ん中。で、ふくらはぎを内側外側っていうふうに分けていくと、この内側のアキレス腱がありますね、アキレス腱。アキレス腱がこう、 足首をこうグッと上に上げると浮き出てくるので分かりやすいと思うんですけど足首をグッと上に上げるとアキレス腱が出てきますでこうたどっていくと明らかにですねこのアキレス腱が終わるペコってへこむところがあるんですねここがアキレス腱とふくらはぎの境になりますでここに対して指をまず当てます指を当てますで指を当てたら今度また片方の手でアシストしていただいて体を前にして体重をかけてこのまま ぐ り, ぐりぐりぐりとマッサージをこねくり回すように10回ほどマッサージをしてみてください10回ぐらいマッサージですねこういうこうい う, こういうイメージです10回組みやすい一番頂点の部分この真横を手でがばっとつまんでいただいてつまんだ状態でこのまま大きく振っていきますこの時に手を置いていただいてこのままがばっとつまみますでつまんだ状態から揺らすようにマッサージをしていきます このちょうど頂点の膨らんだところがしっかり剥がされるのとここの真ん中の刺激によってむくみがだんだんだんだんと取れてきますふくらはぎの深部までこれで緩めることができるのですごくおすすめですぜひやってみてくださいふくらはぎの外側ですね外側の場合はふくらはぎのど真ん中です先ほどの一番頂点の部分膨らんでる部分の真ん中に指を置きます真ん中に指を置いていただいて片方の手でふくらはぎの真裏を まず、指で押さえます真。真裏を指で押さえます。で、このまま、ガバッとつまんでいただいて、もう片方の手で反対のところから、後ろで手を持ちます。で、手を折ったら、今度、外側ですね。外へ外へ、剥がすようにマッサージしていきます。こっちの手は、後ろでぐっと、後ろでアシストするだけです。なので、こっちは動かしません指。親指を置くだけ。親指を置くだけで、外へ外へ。 ふくらはぎを剥がしていくようにマッサージをしていきます。こういうイメージですね。外へ外へマッサージをしていきます。で、これで全体のふくらはぎの筋肉が緩んだんですが、最後に膝裏ですね。膝裏。膝裏の筋肉は、えー、実際にですね、こしっかけんという筋肉になるんですけど、膝の真裏、膝の膝の真裏ですね。 なので曲げたときにこう 曲, げ曲げてるときに手を置いていただいて一番こうへこむところそこから考えるとその指1本下側なんですね指1本下側の少し内側ですそうするとコリコリしたですね失格筋っていうのに触れるのでそれを10回ぐらいゴリゴリこうマッサージしてみてください見えやすいようにするとこういう感じです こういう感じで横へ横へゴリゴリゴリゴリマッサージしてみてくださいこれすごく効くしむくみにもいいのでぜひ試しにやっていただけたらと思います大体10回ぐらいですね今ので全部のマッサージが終わりましたおそらく風呂に入ってやると5分ぐらいでできると思うのでぜひ毎日やってむくみを解消してすっきりした足で、えー、過ごしていただければと思いますぜひ試してみてください はい、えー、自宅で簡単にできる、えー、むくみ、冷えを改善する自宅でプロ用マッサージ、いかがだったでしょうか、すごく簡単にちゃちゃチャっとできますので、風呂上がりとか、まあ、お風呂の中でも結構です、ぜひ毎日試して、キュッと引き締まった足で過ごしていただければと思います、調子、体調も良くなるので、スイッチやっていただくことをお勧めします。まままたたおお会いいいししししょうぜひチャンンネル登録、コメントよよろく願すさなら